このように一つのシーンが出来上がりました。ここでこの一つのシーンを利用して他のシーンを作成してみようと思います。このシーン2を左クリックを押しながら、コピーしたい項目に持っていって、離すと、このようにコピー、入れ替え、特定のオブジェクトのみコピーという3つの項目が表示されます。 ここでは、コピーをいたします。そうしますと、はい。シーン2とシーン5が同様のシーンになりました。続いて、シーン2に戻ります。こちらのシーン2で、スクリーン1のコンテンツとフレームをアルファで透明にします。スクリーン2も同様に、 コンテンツとフレームをアルファで透明にしますそして、えー、こちらの仮想カメラでこのように少しズームアウトしますこれで、えー、シーン2が完成しましたこの状態でシーン2からシーン5をクリックするとはいこのような、えー、2つのシーンが完成しました 続いてこちらのシーン1を大きく表示させてみようと思いますこちらのシーン5をシーン4にコピーしますはいコピーした状態でこのままスクリーン1を大きく表示させるとこのような絵になってしまいますので こここで仮想カメラを移動させますこの仮想カメラを移動する際は、えー、シーン作成時においては、ポジションで移動するよりも、カメラのローテーションでパンチルとさせて、ズームを使った方がより自然な切り替わりになります。 はい、このようにアクターとスクリーン1が大きく表示される画面になりました。はい。続いて反対側にこちらのスクリーン2を大きく表示させていこうと思います。こちらのシーン5をシーン6にコピーします。 続いてこちらのシーン6でスクリーン2を大きくスクリーン2をこのように拡大して仮想カメラをパンチルとさせていきますはいこのようにスクリーン2が大きく表示されました このようにシーンを作成することができました。シーンを作成することができたら続いてシーンの切り替えの速度を調節していこうと思います。シーンの切り替えの速度の調節はこちらのシーンオプションズで行います。オブジェクトトランジションズこちらの 今のスピードの設定が2000となっていますけれどもこちらの設定を例えば5000に設定しコピーとオールシーンを押しますとすべてのシーンがこの5000の速度で切り替わるようになりますはいこのようにゆっくりと切り替わります こちらを例えば500に設定して全てのシーンに適用するとこのように素早く切り替わるようになりますここですべてのシーンに適用を押さないと例えばこちらのシーン5を 2000と設定するとシーン4に行くときは早く切り替わりますがシーン5に戻るときはこのようにゆっくりと戻るようになりますはい続いてこちらのコンテンテミキサーこちらではこのような例えばスクリーン1のコンテンツを切り替えたいとき このように、コンテンツを切り替えるときのトランジションの速度を設定することができます。現在2000となっていますので、こちらも500と設定しますと、このように、早く切り替わるようになります。こちらを ゼロに設定すると。はい、このようなカットで切り替わるようになります。また。オブジェクトトランジションズと。コンテントミキサーでは。このような。切り替える時の速度の調節をする際に。リニア。一定のスピードで切り替えたり。 スローファストスロー、スローファストファストスローなどのように、様々な方式の速度で切り替えることができるようになります。